初めに皆さんお待ちかね岐阜県瑞浪市よりお越しいただいたおかみさんチームバサラ瑞浪の皆さんです毎年おなじみおかみさんソーランを今年も披露していただきます岐阜県瑞浪市の市民チームです大和おかみの心意気笑顔とど根性で 北海道の元気を応援します今年はお上壮覧24年目テーマはチアアップおなじみの手ぬぐいで元気いっぱいのお上さんを披露いたしますそれでは踊っていただきましょうバサラ水波の皆さんですどうぞみさん 水波を久しぶりにやらせていただきますよろしくお願いいたしますそれではおかみ工場の方よろしくお願いいたしま す,、はい、すま工場から離させていただきます踊りに出会って25年鳴子のご縁に感謝を込めて お目にかけます、おさんソーラン合言葉は 吹く時あれの「おでんこさんが暑いから」「あたしは負けずに背出すよ」「男泣くなよ汗かけよ」「パス気が消して女が歌う」「自 「出まくれ」 I'm gonna get i a c k